ライダーの聖地と言われる阿蘇ウェブ t v 阿蘇では阿蘇を訪れるライダーさんたちのための情報を定期的にお届けしていきますまず第1回となる今回は連休の時にだけオープンするバイカーに大人気の朝ごはんスポットと阿蘇を訪れる時に便利なライブカメラサイトそして8月24、25日に 阿蘇山上で開かれるバイカーのためのイベント情報をお伝えしますお盆休みも終盤の8月17日土曜日早朝に阿蘇市にある手作りハムソーセージのお店ひばり工房にお邪魔しましたなんとこちらはドイツの食肉コンテストで金賞を受賞敷地内にはそのソーセージを使った美味しいホットドッグなどを阿蘇の絶景とともに楽しめるひばりカフェ 焼きたてベーコンやソーセージステーキやハンバーグをいただけるひばりグリルが併設されています今回のお目当てはお盆休みの8月10日から18日までの朝6時から9時限定でオープンしていたグリルブレックファーストこれまでゴールデンウィークだけの開催でしたが大好評のため夏休みにもオープンすることになったそうです。メニューは ベーコンエッグとフレンチトーストの2種類オーナーの池田さんがバイク好きということもありたくさんのバイカーが訪れていました少し先になりますが来年のゴールデンウィークは日り工房で朝ごはんはいかがでしょうか多くのバイカーを魅了する阿蘇この阿蘇を訪れる前に是非チェックしていただきたいサイトをご紹介しますまずは「阿蘇地域アクセスルートマップ」です 阿蘇地域は2016年の熊本地震で被害を受け国道57号をはじめいくつかの道路が通行不可となっていますこの阿蘇地域アクセスルートマップは阿蘇地域への通行可能なアクセスルートが紹介してありますのでぜひ目的地に合わせてご活用くださいそして気になるのは現地の天候と道路の混み具合ですよねこの熊本河川国道事務所サイトでは ミルクロードや国道57号に設置されたカメラでリアルタイムで道路の様子を確認することができますまた WebTV 阿蘇のライブカメラでは北貝林山から阿蘇五角を望む景観を見ることができます現地のリアルタイムの天候チェックや雲海シーズンには雲海が出ているかも確認できますのでぜひご活用ください最後にイベント情報です 2019年8月24、25の2日間、草千里19が開催されます10年に1度、草千里駐車場に集まったバイカーたちを撮影それを1冊の写真集に仕上げるというものですこの催しには、事前にエントリーした方しか入場できませんがそこから山上に上がった山上広場では、誰でも楽しめる 草千里19三条マルシェが開催されます阿蘇の人気店舗22店舗の出店やそのお店で500円以上のお買い物をするともらえる撮影券他にもバイクの展示などが行われますバイカーの皆さんはもちろんバイカーでなくても楽しめるイベントですのでぜひ皆さんでお出かけください